こんにちは、今日もごご視聴ありがとうございます。今日は、えー、カンファーメーションですね。これの、えー、解説をしていきたいと思います。このコンピングって結構適当にやってたら上手くなると思ってたら全然上手くならないんで、これ結構ポイントなんですけど、えー、このやっぱりこう人のコンピングを取ってですね、僕がおすすめするの上にちゃんとメロディー符のリズムを書く。もう音程は書かなくていいんで、こうこうメロディーを一緒に歌いながら、えー、こう実際にこう叩いてみると、 メロディーの足りないところとかメロディーが強調してほしい部分とかあとメロディーとメロディーの間をうまく埋めるんですねでコンピングって相手の隙間を開くところを埋めるって僕も昔思ってたんですけどそれだとすごい開いたと思った頃にはもう遅いんですよじゃなくてフレーズが終わる頃に重なって出てくるみたいな感じがいいんですねでこういったリフ特にパーカーのリフなんていうのはこう定番みんなこれ勉強するんでパーカーの曲をこういうメロディーとかパーカーのソロとかを やっぱり何回も聴き込んで、で、そうすると、あの、あここでメロディー途切れるんだ、みたいなのがわかると思うんですね。最初の頭の部分を鼻歌で歌ってみると、タラッタディダダカラダラララデラィダッ タ, タッタッツッタタン。ここね、ここタッタッツカッカっていうのがタッタッカッカっていうのが定番です。実際これ、あの、ピアノもそうやって弾いてるんですけど、このバージョンはね。でもまだこの頃は、これ初演だから、まだ探ってるだけだと思うんですけど、ここにやって、ここの合間に埋めてるね。 だったッタッだったら平行移動しててかっこいいけど、だった打ったタタン、これでもいいし。で、同じフレーズが、だったッタパントンっていうふうにシンコペーションして受ける。だっただったうッウッドン。で、これもシンコペーションみたいなイメージですね。そうするとこの次につながるでしょ。ここは、ワン、ツー、スリー、フォー、だっタパントン。ね、これと同じだけど、クラッシュしてこうつながる。こう三タイプ全部違うんですよ。 ですごいこうメロディーのここの部分は同じだからね。この前半違うけど、ここの楽観はみんな一緒だから、そこに対してのこの合間のアプローチが勉強できるでしょ。で、パラバラバズッタ バ, バディバディーダッと、ちょうど合間埋めてるでしょ。パラバレバデダダこうシンバルね。ダーダーダー、うたた、うたたこれのフレーズが、ダダラバダツッタ。ちょうど相手と会話してるように間をこう縫っていくわけですね。相手のフレーズをちょっと受けたりとか。 相手のフレーズのこうシンコペーションを強調したりとかしてるのね。で、ここもバラバラバ無事だった。バラバリラツタ、ダララレダ ダ, ダ、タバ、タバズダラッタ ダ, ダ、タバズダラッタ ダ, ダ。タ ダ, ダ, ダ, ダルダダッタダのところはシンコペーションのこうメロディのな大事なとこ。ろタバタダルダウッタ ダ, ダ、ウッタツクタタ。じゃウッタに対する呼びかわをして、で、次サビね。ダン。 ターンツタタダルラダッタタバダダダダダダっていうふうにメロディーにすごいきれいに合ってますね。ターバ レ, レレレダ、タドンタドン。このシンコペーションがダンタドンタドン。でタバレレレレデツッタダ。これ定番はウッタダンタダンタっていうふうに全部合わせちゃうんですけど、初演はウッタダンタバンタルレレレ。 ちょうど相手のフレーズが消えたところにつなげてる入り口と出口をちゃんとつなげて次のフレーズにつなげてるめちゃすごいでしょでワンツーシーフォーワンツーシーフォーとああ、これはシンコペーションね。さってってワンツーシーフォーパーダバダ バ, ダバダバダバダバディッダッダッタパツッター ワ, ワンツースーフォータパーディダラダ普通はこの3拍目このシンコペーションって着地するんですよワンツースーフォー なんだけど、これわざとここのバストラ抜いておいて、ここを強調すると、ワン、ツー、スー、フォー、パーディバレバディちょっとジャンプの長さが変わるでしょこういうのをディレイドリゾブルブって解決、ずれて解決するっていうやつですね。まあこれはあのドラムじゃなくてコードの意味でよく使うんですけど、ドラムでも同じ意味ですね。ずらして解決するとかね。 ダーバレーバディだったた タ, ッタッパズッドンーダーバララッタダーバラバダラッタードンダーバディだったたッジャン<音楽>ここにバスドラがあるからこうつながってる感じしますよねという具合にですね書き出してみるとものすごくちゃんとしてるんですよなのでメロディーに対してすごくかゆいところに手が届く感じこの感じっていうのはまあ要は 天才がずっとこう毎日毎日 こ, このねマックスローがとかピアノも弾けるからそれで こ, うここの音ここに足りない音とかっていうのを感覚で覚えている感じなんですけどまあそういうのを天才がこうちゃんと生み出したものをですねこうやってなぞっていけばそんなゼロから作らなくてもですねあこういうところにこういう音が入れればなんかうまくいくんだなみたいなこれ見てみると分かるんですけど1音たりともメロディーと関係ない音は使ってないんですよだからなんかその場で適当に開いて入れてるって感覚では全くないですねなので こういういいいにににってみて、てみ歌歌ででメロディををなががら体がドラムの音をその音そ合間に自動的に入れていくまで練習する。だからこの8小節ばっかり練習したりここ8小節ばっかりメロディーを歌いながら練習するっていうのが大事ですそうするとだんだん上のメロディーが予測つくようになってきてなおかつ一緒のメロディを歌ってると自動的に自分のドラムのコンピングも体が勝手に動くみたいな感覚なんですね。 という感じでちゃんと練習してもらうとうまくなると思います。だからね、コンピングってすごく奥が深いんですよ。ちょっとしばらくコンピング特集やりたいと思います。え本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。